お待 た, せい た, しまし た, ただいまより宮城県仙台すずめ踊りを行います。 すずめあまりはッピー姿に戦争を両手に持ち軽快に羽を乗る仙台を代表する郷土芸能として仙台青葉祭をはじめさまざまな場面で踊られています演舞いたしますのは約150を超えるチームからの選考による踊り手林手で結成された選抜チーム仙台すずめあまり 伊達の前スズメ踊り神殿施設団として日本国内はもとより海外でも演舞を披露し仙台や宮城の PR を担っていますロサンゼルスドジャース・スタジアムでの始球式やミラノ万博で演舞を披露し大好評を得ました東日本大震災後は各地で演舞を披露し 感謝の思いと元気な仙台を発信しております。それでは郵送ーー華麗な演舞をご覧ください。 宇佐と祭り東京2023、3年ぶりの開催誠におめでとうございますねー。宇佐と祭りの魅力を申し伝えたもう、まずは日本の美味しい食、そして日本の祭り、そしてそして。 Go!、Oh, <笑>宮城県仙台鈴のあまりの皆さんでした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。 ¡Vale!